マリオのキャラクターとその好きな食べ物。マリオ。スパゲッティ。ルイージ。ピザ。キノピオ。キノコ。チヒメ。モモ。ヨッシー。リンゴ。キノピコ。キノコ。ノコノコ。トマト。 クリボキノコ大切作。サンドイッチ。ワリオ。ニンニクワルイージ。ナス。ロゼッタ。ケーキ。デイジー姫。オレンジ。キャサリン。ゆで卵ヘホ。パン。 ボブ。チキンマ。パックンフラワー。虫。救助マン。バナナ。ジジイコング。バナナモ。カロン。フライドポテト。テレサ。モッツァレラスティック。クパジュニア。ステーキ。クパ。 定期も。